今日は背中がね、コリがなかなか取れないとかうん、腰がピキッといっちゃいそうっていう時にぜひやっていただきたい簡単ストレッチ一緒にやっていきましょうだいたいね、背中とか腰のコリが取れない時っていうのはお尻と股関節が硬い時に起こってくるんですねなので今日はお尻と股関節気持ちよくほぐしていきましょう 寝、ね、転がって右膝胸に抱えて左足伸ばしていきましょう。両手横に伸ばしてで腰丸めますねで。ゆっくり膝回していきます。でこの時ねどうしても腰反っちゃうっていう方は左足曲げていいですよ。腰が、ね、反らないように腰がずっと床で マッサージされてているようにしていきますね で, できればねフローリングとかじゃなくて絨毯の上かあのヨガマットとかマットの上でやるようにしていきましょうはいそしたらね今度反対回りしていきますねやっぱりね腰しっかりと丸めるようにして足伸ばせる方は伸ばしていきますよはい反対回りで、息ねなるべく長い 吐いていきます。腰を重ねてくると息がね。吐けなくなるんです。長くで吐けなくなると息吸えなくなってくるので息ね。いつでも長く吐く癖つけていきましょうね。肩の力抜いてリラックス。はい、そしたら足交代していきます。 右足を伸ばして、左膝胸に抱えて、もし腰が浮いちゃう方は、右膝曲げていきましょう。で、ゆっくりね、左膝で大きな円、気持ちいい範囲でいいです。股関節がね、あー少ーしずつ、なんか、うんと、油自転車とかにね、油刺すときみたいに、油がね、少しずつ回ってくるなって、そんなイメージ。肩の力も抜いて、 リラックスしてやっていきますよはいそしたら今度反対回りしますね腰が丸まっていくんですけどこうやって反っちゃう方とかは足伸ばしてもいいですからねはいゆっくり外に回していきましょう 1日ねすごくみんな頑張ってるからせめて1日1回はこうして自分の体をほぐしてあげる時間もう本当にねちょっとの時間でいいのでぜひ作っていくと体がほぐれて心もほぐれてきますはい、そうしたら今度は両膝曲げて右足を左の腿の上にかけますで、吐いて パターンとこの右足の方に倒して頭は反対左の方を見て、うん、でもリラックスしていきましょうふーっと長く吐いてふー両方の肩がねしっかりと床についてるように。 とねゆっくり戻りますよはいそしたら足チェンジ左足を右のももの上に乗っけてで吐いてゆっくりとパターンと気持ちいいとこまで倒しますで顔は反対右の手眺めていきましょうこのね腰の横の方から腿の外側の方まで伸びてるのを感じる方もいらっしゃるかもしれないですよね ただそれだけもうじわーっとほぐして股関節周りとお尻伸ばしてあげましょうはいゆっくりと戻りますそしたら両足持ち上げてで足首か足の裏か親指でそこを持って吐いてぐーっとお膝を脇の下の方に。 まっすぐね真下に下ろす感じ足の裏は天井しっかりと見てて足はね左右になるべく大きく開いていきます手の力で膝頭を脇の下にぐーっと持っていきましょうはいそうしたらお膝を閉じて吸って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 この簡単なお尻と股関節ほぐれるストレッチ是非寝る前3日だけでいいので続けてみてくださいそうすると股関節お尻がほぐれることで背中のこりとか腰のねピキッてあ行きそうっていうその不安感絶対取れてくると思うので3日でいいです3日間だけ是非やってみてください はい、こちらのチャンネルでは40歳以上の女性たちが抱える体のお悩みを解決する運動やストレッチ、マッサージ、あとは骨盤低筋エクササイズご紹介しています。ぜひ、お役に立ったなって思う方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、また